ごめん、はい、ね。 よかった OK はい、入りますどこまで近づいていていかわカかカメラは大丈夫カメラは大丈夫カメラはは大大丈丈夫夫すごい痩せたやろう。う はい、はい偉なフフフ見てんの。はい<笑>見てんの <笑>い<た>よ<笑><笑>どっか行く ん, どかくん邪魔ですか <笑>どういう顔な、ね、の 出てけへんかってああ やって次はもうちょっと次はのの指で入れて、どっちも入っていっがら、お互いに入るかも。 あこの人これ今何考えてんの 今、うん、けってけっていいいい気持ちののこもななあねから私話しじゃあねバイバイ。